皆さん、こんにちは。小木一樹です。今日はメディア論の中でも、クレーム申し立て、それからコンフリクト理論、この二つについてお話したいというふうに思います。この日本社会では、和を持って尊しとか、空気を読もうとか、みんな仲良く和を乱さずといった、そうしたようなその感覚というものが、ま重要視されている、あるいは大事な価値観であるというふうに思われています。でその結果、どういったようなことが起こるのかというと、例えば、空気を乱すような抗議をする。 あるいは人と人との対立を生む。そうしたことというのはネガティブなものなんだ。良くないものなんだ。というような印象付けというのがあります。確かにこの社会の中ではいろろなトラブルが生じて、その時に人と人とがぶつかり合うと大きなストレスを感じます。そうしたストレスというのはない方がいいと感じる方も多くいますよね。僕も個人的にはそういうような感覚を持ってはいます。あるいは一方で社会運動論やメディア論という文脈に沈黙をすると、この対立であるとか抗議というものがとても重要な役割や機能を持っていると。 いうことがわかるんです社会科学の分野ではさまざまな人の行動というものをただ感情で捉え方を考えるのではなくてそれがいかなる機能を持っているのかそうしたようなところに注目をするんですねではこうした衝突であるとか異議申し立てそうしたものを持つ機能というのは一体どういったものなのかいろいろな研究者が分析してきました例えば 人と人とがぶつかり合うということはよろしくない。人と人とは和解をして仲良く暮らすべきだ。平和が一番だ。そうしたような感覚を持っている人もいると思います。なんとなく和を生み出すような発言、異論を唱えるようなものというのは抑えられた方がいい。そうしたような感覚を持っている人もいるんじゃないでしょうか。しかし、この社会というのは人と人とがぶつかり合わなければ先に進まないというようなことがあるんですね。これまでの歴史上の中でも、 一人々が勝ち取ってきた権利というものは必ず少数とされてきた人たちが抗議をしてその抗議がさまざまなところに浸透していってそうしたことによっていろいろな価値観権利自由そうしたものが浸透していったというところがあるわけですこうしたような人との人とのぶつかり合いのことをコンフリクトというふうに言いますコンフリクトというのは対立や紛争ということを意味する言葉ですね でこういったコンフリクトというのは、社会一般的には嫌われがちではあるけれども、社会運動論、社会運動の機能を分析する上では、とても重要な概念なんです。人がコンフリクトをする。人と人とがぶつかり合う。ぶつかり合うことによって、そこに発生していた格差とか違いというものが見えるようになる。その立場の違いというものが見えたときに、 何かかしらのケアがが必要になるるとというこわんですね例えばある時期までは女性には賛成権がありませんでしたある時期までは個人にも賛成権がありませんでしたある時期までは障害者の方々が在宅で投票する権利などもこれもまた設備が整っていなかったり整備がされていなかったという状況があるわけですね。 こうした様々な整備が必要だということを言うためには、様々なコンフリクト、つまり、こういったような問題があるんだ。この社会では不十分なんだ。この社会だけではやっていけないんだということを見るようにするということが重要になるわけです。コンフリクトの手段というのは様々にあります。ボイコットをする、であるとか、署名活動をする、であるとか、デモをする、であるとか、ロビングをする、であるとか。いろんな仕方によって、社会に対して、いやいや、この社会の中では生きづらいですというような対立点、論争というものを吹っかけていくということが重要になるんですね。多数派の の人からするとそうしたコンフリクト、うん、紛争というのはただただストレス を感じてしまううとということになるわけですなぜかこれまでの社会で不便を感じてこなかった人にとってみればそうした眠みに水のコンフリクトを設定されたとしても改善も面倒くさいし何かしらの対応するのも面倒だし場合によっては自分たちが差別をする側だというふうに糾弾をされることになるのでそんなつもりはなかったんだそんなものは差別ではないということにしたいという反応を起こすんですねつまり最初のコンフリクトコンフリクトの初期段階ではマジョリティに対してマイノリティが抗議の声を上げるがマジョリティの側多数派の 側はそれは差別ではないそれは大したことはないというような格好で反発を示していくわけです、うん、その次の反発としてそれは確かに正しいかもしれないけれどもその言い方はどうなのかという形でその抗議の仕方コンフィクトの起こし方というものをま批判するということを主体するしかしそうしたような論点というものは重要だということを一定程度浸透してくると 例えば、多数派の様々な権利も侵害しない範囲でよろしくというような格好で、多数派の側がむしろ被害者なんだという身振りを示すことによって抵抗を示していくなど、コンフリクトが生じた時の多数派の反応にも一定の類型というものがあるんですね。しかし、こうしたコンフリクトを重ねることによって、少数者、それまで踏みにじられてきた権利というものを社会に広く浸透させ、そのことによって世の中がさらにまあ改善されていくというようなこともこれまで起きてきたことではあります。 コンフリクト理論というのはなかなか難しい理論で、ではどのコンフリクトが正しいコンフリクトで、どのコンフリクトが正しくないのかっていうのことも客観的には把握できないんですね。コンフリクトはあくまでコンフリクト。人と人との衝突なので、その衝突を何かしらの手段で解決したいという人々のパッションが社会を動かしていくんだということを記述する。そうしたような考え方になるわけです。この日本社会では特に コンフリクトを起こす人のことをクレイマーというふうに表現したりしますね。クレイマー、迷惑をかける人というようなニュアンスで日本では捉えられていますが、クレイマーというのはクレイムをする人、クレイムというのは意義を申し立てるであるとか、異論を述べるであるとか、そうしたようなことを言う人ですよね。このクレイムというのはあくまで中立的な概念で、社会理論の中ではスペクターとキステという人が、このクレイム理論というものをまあかなり、えー、丁寧に整理していったという経緯があります。 このクレーム理論というのは、要は人々は常に定義をめぐる闘争を行っているんだと。 である言葉ののの定定義義とといいいううももに対しててをを持つつ人たたちが新なぶけく。ある社会秩序というものに異論を持つ人たちが別の社会秩序の在り方を提案をしていくあるいは提案をする前にその社会秩序の限界というものを指摘をしていくこうしたクレームを重ねることつまり異議申し立てをすることによって論点が発見されあるいは定義の書き換えが起こりその定義の書き換えに抵抗する人たちがそれにまた定義の書き換えという格好でこう 応答していくとその応答関係が社会運動の拡張につながってこの社会ある種シャッフル今の形とは違う形に変えていくというようなことにつながっていくわけですね抗議をする人異議申し立てをする人異論を述べる人こういった人たちというのは社会から疎まれがちですしかしながら歴史的に見るとそうした異議申し立ての積み重ねによって今まで分からなかったさまざまな発見というものにつながってきたわけですね一方でこうしたクレームであるとか 紛争というものがすべて正しいものであり、すべて確からしいものかというと、そうした言葉ではこうした社会理論からわからないもの。ではどうするのかというと、私たちが日常の中で様々な人たちとコミュニケーションをし、対応し、議論をし、ぶつかり合っていく。その中でお互いの定義の書き換えというものに加わっていくということが必要になる。そうしたものめんどくさいよというふうに思うかもしれませんが、実は皆さんもすでに日常の中であらゆる言葉の定義の書き換えに加わっています。今ある言葉遣いというものに異論を持たず、 違和感を抱かず、ただ、その言葉を使っているだけでも、ある言葉の定義というものを繰り返し続けているということになるわけですね、そうした政治的なフィールドに誰もが参考している、そういった事実に気づかされてくれるような、こうした社会理論というのは、とてもユニークで、なおかつ有意義なものだというふうに思います。す木ででしした。た。たごごご視聴ありがととうございいいままチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。